なんだか少し不気味だね確かに川沼さゆるのぶの目玉企画にぴったりですねん<音声>なんでここに引かねえがなあでろこしじゃあ会場前の見回りはさやと高橋くんにお願いしていいですかえ、eh、まあいいけどはい任せてくださいあいきょんべたんサルバジェたんルチョンなんだよかっこつけて。 昔は怖がっておしっこーらしてたこてやる もうここ危ないから立ち入り禁止って言ってたでしょ暗くて分からなかったんだルとでもどうしてこんなところに一人でタカをおかして恥ずかしい姿をそらしてやろうと思ってねああああばとりあえず誰か呼んできたほうがいいんじゃないああうんそうだねああなおみるまのこで一緒に tuy くても 晴れたかいったっかねえこそ大丈夫ああっちょっうっうっうっスっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうがうっっっうっうっうっうっうっうっっうっっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっっ ¡Todos sabemos a dónde va esto! ¡Directo al final! ¡Mate, Taka! ¡Hola! ¡Y s i e n o s o l d e r Derezo! Creo que no estás entendiendo el mensaje. e s e g u t a k a ¡Taka, m m a a y ahora ya entendí! ¡Der! ¿Y lo malo? <risa> ¿Dónde, está, ¿Dónde está la parte mala? ¡Se mete con los buques t de la c a n a ¡Buques! ¡Taca! ¡Pantos ner れるの嫌だから! ¡Tzla! ¡Si s yo no lo hago! ¡Si yo no lo hago! ¡Nadie lo hará! ¡Woo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Wooo! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Wooooo! ¡Wooooo! ¡Woooo! ¡Wooooo! ¡Woooooo! ¡Wooooooo! ¡Wooooooo! ¡Woooooooooo! ¡Wooooooooooooooo Have to cut <音声>あ《えっ我慢してたから止められない早く終わって》不覚悟タカの前であんなそうだタカにも漏らしてもらえばタカ一緒に鈴木さん一緒に行きましょうか。あのまみ<音声> 待って、なんでただおしっこあ確かに受け入れられないか。あ、oh, あ、いけ d e l i c 今、ひかねえの顔まともに見られないし、そっとしてあげた方がいいもんね。Oh. <laughs>